皆さんおはようございますくつなわあおんです今日は9時台に配信できたやった あ, あ、さっきちょっと出かけてきて帰ってきたばっかです あ, あ、めっちゃ調子が悪いなんかね昨晩とかね結構 私は定期的にネガティブ発言をする時が多いんですけどそういう時になって自虐をしまくると翌日すごく疲れたり眠かったりするっていう悪い習慣がありますいや今日こそいやー今日こそね完成させたいよほんと。本当 なんかいろいろ勉強したいなって思ってやるって言いつつもなんか結局なんか制作の方に力入っっちゃったりするんですよ、ね、<咳>まあうんそれでもいいって思ってくれる人はまあどっちでもっていう人もいろいろですけど。 うん。<咳><咳><咳><咳><咳><咳><咳> 鼻が か, ゆいなんか外に出てた時喉が潤っててあ「今日だったらいけるかも」って思ったら家帰ってきてかん喉また荒れ始めちゃったから「ああやばいどうしよう」って思って「ああダメだ」<笑>タオルカゴの中に入れようと思って投げたらあら入らなかったけど。今日 楽しいな流角さんのドアの、ね、固まってんだよな、ね、あ、大丈夫私、袋タイプの流角さん持ってるんですけど今年の五月までに まだたくさんある龍角んのラーメンを口に入れなきゃいけないでも思うでしょう毎日舐めてれば絶対減るでしょうってこの時期だから<笑>こんなにある私 これでもしかしたら砕ける砕けるじゃないくっついてるのをほぐしてるかもしれないあいけたかもああやったあ私結構いいこと思いついたわあえこそ思いついた池谷でさんあ 今日なんかいつもの通り雑談とは書いてるんですけど何しようあそうあの機材出して配信終わるギリギリ後にいよいよ収録しようって思ってんですよ 今度こそもう昨日やるっって言ったのに<笑>やる気がないとか言ってやんなかった子は私だなんかやりたいこといっぱいあるんだよなでも作業したらね無言になっちゃうでも昨日1時間近く喋ゃったから許してほしいなうんうん Thank、mm -hmm. you. とりあえず昨日はあのありがたいことにチャンネルの登録者が<笑>増えたので目標を更新しました地道にね登録しフォローしてくださってる方を増やしていく作戦 あとなんかいろいろ更新したな。 なんか眠いなよかなあんまり晴らすこともないからちょっと一旦終わりにしよっかなまた配信があればしまーす